オ sang はまちゅロックンロー。い えー、どうも、こんばんは、大蔵です。今日はね、お酒の話をしようというわけだ。ロックミュージシャンとお酒というのは切っても切れない関係になるのはご存知だと思うけど、中でもこのジャック・ダニエは特別な関係があるんだね。多くのロックミュージシャンに愛飲されているわけだ。楽屋でラッパ飲みしてみたりとか、T シャツを着てみたりとか、楽器にラベルを書いてみたりとか、 俺らも若いい頃はよよく飲んでいたよね。もちろんこういったロックミュージシャンたちに憧れてねで久しぶりに買ってみたわけだでは早速飲んでみようさあバーボン飲むならやっぱロックでしょさて本当に久しぶりに飲むからな だったね、あやっぱりロックで飲むのはちょっと年齢的にきついなかくなる上はカクテルでも作ってみようかさてできましたまずは次からこれはカーボーイルというカクテルでバーモンさんの牛乳中0の割合で混ぜてシェイカーを取り最後はナツメグを あうん、あこれは飲みやすいね。結構バーボンがきついのかもしれないと思ったけどかなり牛乳の口当たりで柔らかくなっているこのナツメグのスパイス の, パーのアクセントが効いてて非常においしいです、えー、次真ん中のワード8これはオレンジジュースとレモンシロップとバーボンをシェイクするそれでは飲んでみます あ、爽やかな風味がいいねこれはねちょっと甘みでカムシロップ加えるぐらいにしてでクラッシュアイスを混ぜたりしても美味しいかもしれない、うん、爽やかな。最後にの左のカクテルがケンタッキーパイナップルジュースとバーモン大体半分ずつぐらいでシェイクして作りますこれはいいねこれはねパイナップルの香りちょっとトロピカルな。 イメージになってリゾートにっていう感じかな<笑><笑>えベストなジャックダニエルが撮ってるだってそりゃもうハイボールだよハイボール<笑>というわけで、えー、面白いと思ってくれた人または作ってみたいなと思ってくれた人はぜひチャンネル登録をしてくださいではまた